トコダコか無人島なんかあったか<ス>もうダメだあローソンだローソンだってよかったそんな存在でありたい元気にだローソンどこだココ無人島明日から休みじゃん何言ってんだまず水と食料だろこれ持ってるよあるじゃんえ、だっはったくなってるなぜだよ お, お, お誰 か, お誰かおおなんかあったか<ス> もうダメだだだあロロロソソソソンンンンおゃーおー ローソン行こっか。おにぎり屋のおにぎりは素材にこだわってます。ミッフィーに会えて。どうしたんだよ。いつもミッフィーと一緒に寝てたからなピョンピョンピョン。違う。ローソン行こっか。ローソンでいいよ。今ミッフィーバッグプレゼント。元気になろう。 逃げられ た, 逃げられた 出てダメだめだー。ローソン行こっか。ローソイなってよかった。元気になろうローソイ。唐揚げくんなると醤油ラーメン味だってまよ。出ていく。なんでこの前俺抜きで唐揚げくん出 て, てやる。だってここしか入ってないから。おいは。待って。ローソン行こっか。ローソイなってよかっ た, かった。今なら唐揚げくん一個増量。今だけね。元気になろうローソイ。 走る前に食べなくちゃ、ね、おな腹がすいたらローソンのから揚げくローソン 走る前に食べなニトリローソンの 落ちる前に食べなく、ね、お腹が空いた ら, らローソンのからあげくローソン 走る前 に, 食べなくちゃ、ね、になるローソンの声よりチローソン